どうもこんにちはライイフサイエンンスス統合デーーータタベースセンターの山本ですどうぞよろしくお願いいたします。で今日はあの文献検索ということで、まあ、ライフサイエンス統合データベースセンターではさまざまなライフサイエンスに関連するあの情報、サービスを提供していますけれども、その中で特に本日は私の関連、あの仕事で携わっているデータベース文献データベースに関連するサービスについてご紹介したいと思いますよろししくお願いいたします。 でえー、とまず最初ですけども、えー、ライフサイエンスの研究にとどまらないと思いますけども、まあ、研究ということで最初に皆さん自分で何か興味があった場合にその興味のある分野について今までどんな研究がなされていたかっていうようなことを、まあ、主に論文を見ながら勉強していくと思うんですね。そそのの中ででちょっっととヒントがが得られれたたりですとか何か何仮説が あ, ったりあの思いついいつ場合にそれに基づいて 実際に研究をしてあの実験等をしながらデータを見てあこれは新しい知見だなと思ったらまた文献をあの執筆して発表するっていうこういうサイクルが行われていると思いますですので特にこの文献情報について注目しますといかに自分の興味のあるもの研究に関連する文献を適切に見つけられそしてそれをうまく自分の研究に役立てるかっていうところがあの肝になってくると思うんですなので今回はその中でも特にいかに情報を見つけるか自分で 自分の必要としている文献をどうやって見つけるかというところに焦点を当てながらサービスを紹介していきたいと思います。はいでえー、とライフサイエンス特区データベースセンターであの提供しているその文献に関連する情報サービスとしては、ここにいくつか挙げてますけれども、えー、その中で特に本日はこの赤いあの枠で囲まれているインメクセズとアリーとコリルについてご説明します。で これについて説明するんですけどそれに先立ちまして、まあ、これらの情報のサービスの元になっているデータとしてパブメドがありますですので最初にパブメドについてここでご紹介しますあのそもそもどういうふうにあの歴史があるのかということを簡単に紹介 し, てまいりしたいと思いますでこのパブメドなんですけどももともとはそのメドラインという文献の書誌情報ですね書誌情報を収めているデータベースがアメリカの NIH の NLM というあの図書館ですね そこからあの作られてデータベース化されていましたでそれが1997年のここに書いてあるとおり6月26日にあの正式にそのメドラインっていうデータベースにインターネットを介したウェブブラウザで検索できるサービスとしてパウメドっていうものは立ち上がったんですですので、まあ、今年でもう97年からですね23年くらい経ってますよね23年ぐらい経ってるサービスになっていますでこのメドラインいうデータベースにインターネットを介したブラウザーで検索できるサービスとしてパメドいうものが立ち上がったんですですので今年でも97年からですね23年らいってますよね23年らいってるサービスになっています パウメドというサービスですけれどももともとメドラインというものを含めてどのようにそこに収められている書籍情報の数が増加してきたかというものはここのグラフで表示されていますそしてその97年には正式にメドラインからパウメドのサービスを提供し始めたんですけれどもそのように先立つ1年前の1996年からパウメドは試行サービスとして公開されていたんですねでそのパウメドというサービスが一番最初に公開されて 検索を一番目にした人はどなたかっていうとここの写真に載っているこのゴア副大統領という当時のアメリカの副大統領なんですでここに立っているこの方はあの初代 NIH のトップ の, あのリップマンさんですねでこのように形でシンボリックな形であの最初のパブでの検索が行われたというところであのアメリカとしてもかなり大きなあの発表をしたわけですねそれを大々的にこういう形で、えー、皆さんに紹介して始まったサービスになっています で当時は、1996年当時はえっと何件の書誌情報がメドライに入っていたかといいますとここに書いてあります通り、まあ、約1200万件だったんですねでその年に追加された件数は45万件ぐらいですね こ, のこちらがその検索対象になっている書誌情報の数でこっちの右の軸がえっと1年間にどれぐらいその新しく書誌情報が追加されたかっていう値になっています でこの実践のグラフがトータルの検索対象の文献の数でこちら の, この縦のグラフがその年に追加された文献の数になっていますで96年からこんな形で2020年までこんなぐわーっと増えていくということがよく分かります、はい、でそれが、えー、と現状ですねどれぐらいあるかっていうともうすでに3000万件を超える文献情報を検索できるようになっていますで えー、と本日見てみたんですけども本日時点で3150万件ぐらいですよねでこれ1週間前にどれぐらいだったかというとこの3147万件ということで、まあ、わずか1週間で3万件ぐらい足されてるっていうぐらいなので非常にほんと多くの消費情報がメドラインパブメドに追加されて検索できるようになっているっていうことが分かりますちなみにこの19年11月25日っていうのは、えー、と去年 の, あのアジャックスの世田谷の時の 数字なんですけどもねこのアジャックスの世田谷で発表したときは 3, 万34万件ということで、すごい増えてますよね、これ辺が実感できるんじゃないかなと思います。で、2019年、去年ですね、去年だけでも、この139万件と、今、約140万件が新しく追加されているので、これを365で割ると、3815件ということで、1日に3800件も、文献の情報がパウメドには追加されています。 で、そこに、あなんか文字が取れちゃってるんですけど、これ、学術誌ですね、はいで。検索対象になっている論文を掲載している学術誌は5200件を超えてます。で、ここに書いてある表ですけれども、これは何かといいますと、どれぐらいの検索が行われているかという数字です。で、ここに、えっ、ー、と、2013年から2019年まで毎年どうやってあの検索件数が増えているか、推移が書いてありますけれども、この上のパウメイドサーチ a ズっていうのが、 あの多分多くの方が利用されているウェブページでパウメードに検索して出てくるときの件数ですで。この下のインタラクティブっていうのが、あこれがトータルで す, すいません。これが、えっと、トータルで、この、えっと、2番目の行に書かれているのがそういう、えっと、実際にブラウザで経由あの検索した件数で、この下がプログラムを使って検索した件数ですね。でこのトータルがこの上のパウメードサーチズになっています。ですので、まあ、最近の推移を見てみると、ちょっと、えっと、 インタラクティブの方も増えてますけどもその一方で、えっと、プログラムを経由した検索が少し若干減っているようなこういう形になっています、まあ、いずれにしろ、まあ、1年間に 3.3 ビリオンという33億件も検索されている非常にあのメジャーな検索サービスになっています、はい、それで、まあ、そのパウメイドですけども、えーとまあ、パソコンのウェブブラウザから検索する場合も多いと思うんですけども最近は スマートフォンが普及してますのでスマートフォンを使ってパウメドに検索を、えー、と行くっていう研究者も増えていますそのためにあのスマートフォンに特化した、えー、こういうインターフェースも作られていますよということでここに載せていますなのであの、まあ、スマートフォンだとここにあのキーワードを入れるのももちろん使われてると思うんですけどもあまりキーワードを入れるのもあの大変あの楽ではないので最初にこうトレンディングハティクルズっていう形で 今、このパウメードの中で一番よく検索されているものはどんな文献かということが分かるようになってたりとかいうことであのスマートフォンに特化したサービス の, あのデザインになっていますでこのトレンディングアーティクルズなんですけどもこれちょっと調べてみたんですね定点観測をして毎日このトレンディングアーティクルズに出てくるその文献がどういうふうに変わっていくかっていう推移を少し見ていますこれあの、まあ、小さいんでよくわかんないんですけどここは大体1か月分なんですねで これ実はこのサービスのインターフェースが変わってしまって途中で取れてないんで、これ、ちょっと昔の今年の4月の20日から5月の20日ぐらいまでの1ヶ月分に、このトレンディングアーティクルで1位から10位までの文献が毎日どういうふうに推移していたかっていうあのヒットチャートの動きみたいな感じのグラフになってます。でこれ見ていくとこんな感じで、最初1位で2位になったものがまた1位になって落ちたりとか。 あのずっと1位をこうキープしたのは突然落ちるとかっていうようなこういう推移がなんとなく見えて毎日毎日その実際にその時にどういった論文がみんな多くの研究者に呼ばれているかっていうことが分かるようになっています。はい、でこういう形で、えー、と見られますので、えー、皆さんもこのトレンディングアーティフトでこれまであまり見てなかった場合は、まあ、自分 の, あの研究の興味とはちょっと違ってるかもしれないんですけどもあライフサイエンスの分野では今こういう論文が。 多くの人に検索されて読まれているんだなというのが少し見ることができて、まあ、ちょっと楽しいんじゃないかなと思います。はい、で、次ですけれどもで、パウメドの最新情報ということで、これもあの気づかれている方はたくさんいると思うんですけども、最近このインターフェースが大きく変わりましたよね。こう今まではこっちの左側のようなあのページが普通にあのパウメドに検索に行くと見えていたと思うんですけども、まあ、今年になってこういう新しいデザインに変わっています。でこれについて少し ここでご紹介しますけれども、えっ、ー、とこれ、えっ、ー、と2020年ほど1月から変わったんですね。で、これでだいぶ今までとまあ、デザインも変わったんですけども、その裏側で動いている技術的な部分も非常に変わったということが、ncbi の資料で書かれています。はいで、これだいぶあの検索の出てきた結果もわか変わってしまって。 結構戸惑ってしまう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども一応この NCBI の目指す目標としてはこんな感じでまあ、ここで英語でいくつか書いてありますけども、まあ、とにかく早くてクオリティの高いサービスを信頼できる形でそして読みやすい形で提供しますそのために変えましたよということが書かれていますでまあ、ちょっと試してみましょうねこれねで今回そのまあ今 非常に、えー、と流行っているというかその、いい意味ではないんですけど、悪い意味ではやってしまっているこの SARS ブ物について検索したいと思った場合は、ここをクリックしますちょっとやってみますね、これで。で、まあ、こんな感じで出てきますよと。で検索した結果として、こういうふうに表示されます。 でこれ左側のここを見ると、これ、2020年が圧倒的に多いですよね、もちろん今年になってほとんど、はい、流行しているので、これ以外の年ではほとんどあのこの SARS-COV2 についての文献はありません、ただこれ、一つ、ちょっとこれを見ていくと、なぜか2011年に1件だけあるんで、これなんだろうと思うわけですよ、でこれは予測されているのかなと思ってみると、実はそういう意味ではなくて、なんとこの、ここの部分ですね。 s a r s コブの2プライムっていう部分の2が入っちゃってるっていう意味でやっぱこの文献検索のシステムっていうのはやはりこういうミスも時々あるんですねだから皆さんがその思っているものとは違うものも時々ヒット し, ましてしまうってことはあると思うんですけども、まあ、こういうことも念頭に置きながら文献検索っていうのは使っていくということでいいかなと思いますでさらにこれからちょっと説明しますけどもよりそういったもの、えー、と本来 当たって欲しくはない。文献ではなくて、本当に当たってほしい。文献を探す方法の一つとして、別のあの方法をこれからご紹介しますので、少々お待ちください。で。あと、今度のサービスはこれ見ていただくとわかると思うんですけども、この自分で入れた sars こぶ2っていうキーワードがこうやって、あの太字でハイライトされています。で、さらにそれだけではなくて、ここで書かれているように、この sars こぶ2っていう。 略語の本来の展開形の部分もこうやって太字で書かれたりという形で自分が検索しているキーワードに関連して対象の論文がどうやってあのそのキーワードを使っているかということも簡単に分かるようになっているんですね。これはあの昔の従来のパウメドではなかったあの機能でこういった形で非常に分かりやすくなっているというのが特徴になっています。はい、ちょっとでは戻りますねで他にあのこの、えー、ともし アカウントを持っている場合ですとあのここでクリックしながらあの自分の探した文献情報をこのパウメドの方に保存していくこともできますこの辺は myncbi っていうアカウントを作ると簡単に作ることができたりといろいろなサービスができていますあとこれはあの、えー、とこのキーワードに最も適している文献を一番上にヒットさせてますけどもこの方法もここに書かれているこのディスプレイオプションを変えることで あのば番新しいものから順にですとかあの、著者の名前順にとか、いろいろな方法で、えー、こ, この表示されている結果の順番を変えることができたりと、いろんなオプションが提供されていますので、これ、すべて説明していてもう終わってしまうのであの、これ以上説明しませんけれども、もしその辺より詳しく知りたいという方は、このハブメドのヘルプの方を見ていただくといいかと思います、はい。で、その中の1件をこうやって探してヒットさせると、こういうふうに文献情報が見られます。 でここにサイトってある場合はこのサイトを、えー、とクリックするとそのままいろんなあの文献の最後の参考情報自分がこれから論文を執筆する際の参 考, 情報参考文献の情報としてコピペできるような状態で現れるポップアップウィンドウが出てきたりという形で非常にこの文献を検索してそれを自分の研究成果に入れるっていうことがあのシームレスにできるようなサービスとして作られています。 で、さらにここにこうページナビゲーションってありますよね。これがどんな構造になってるかっていうのをざーっと見ていくと、こんな形になってます。上から順にこうタイトルですとか、オーサの名前、アブストラクトなどが来てますけども、その中でこの下の方にメッシュタームズってあります。このメッシュタームズについてちょっとこれから説明したいと思うんですけれども、今日は皆さんどうですかね。メッシュターム使ってますか使ってる方はあんまり多くないということを期待してこれから説明します。で、こんな感じになってます。 はい、イメッシュタームのところをこう広げてみると、こうやってこの、えー、と先ほどの例に挙げたこの論文ですね、この論文に、えー、とメッシュタームズといってキーワードがつけられているんですね、この論文の中でどんなあの課題、研究トピックがあ語られているかということがこうやって一覧にバーっと書いてあります。なので、これを見ると、大体いいこの論文をこれから読む前に何が書かれているかということがわ、まあ、かるようになっているんですね。でこれを 使うと非常に自分が欲しい論文をあの効率よく見つけることができますなのでこれについて少しご説明したいと思いますはいじゃあ活用しましょう、はい、メッシュタームって何でしょうかこれはま階層概念の階層関係を持つ統制合意って書いてありますけど要は あの一般的な語からスペシフィックな語、病気だったら最初に病気ってあって、その下に実際の在的ながんとか書いて、そのがんの下に例えば胃がんとか肺がんみたいな形で、この概念が抽象化からよりスペシフィックな特定の語になっているという階層構造のことを こ, のここで概念階層関係って書いてますけど、そういったものが用意されていて、でその概念が全部で3万件あるものなんですね、そういう、えー、と辞書です。 こういった辞書がメッシュタームとして作られていてで、その辞書から適宜必要なその先の論文に関連するトピックをあの人がピックアップしてつけてるんですね。なのでこれは自動的にはつけてないんです。実際に人が論文全部を読んで、その今書いてあるメッシュのタームの中で適したものをピックアップして、先ほどのような形で一覧のキーワードリストみたいな形でつけています。 でこれをつけているスタッフはあの全員が、まあ、最低限メバイオメディカル生物医学関係の学士以上の学位を持っている人々だそうです。でこれを 使, っあの使うことで非常に文献を見つけることがあの効率よくなってますよっていうことですね。でこれが本当に大きな部分でメドラインの代表的な特徴になってます。これ本当にあの大きいんですよ。本当人が全部見てますからね。この3000万件の文献にほほとんどど、まあ、ぼ全部ですけども人が 見ててててこのキーワーワドをつけてるっっいいう素晴らしいシステムになってますで最近はあのセマンティックウェブにおけるデータ表現って RDF って書いてありますけどこれあの先ほどの説明にありましたリソースディスクリプションフレームワーク RDF ですねの RDF にという形でもメッシュは提供されてますということであのこれまで従来のように検索のために使うこともできますしそれ以外のそういうあのセマンティックウェブなど使い方もできますよということですで えー、とこの名ュターム毎年毎年もちろん研究のねあのトレンドが変わってきますので新しくあの作り化されたりあのなくなったりということが行われていますで2020年に登場した名ュタームをここでいくつか紹介したいと思うんですけどもこんな感じで書かれているようにブロックチェーンですとかインターネット・オブ・シングスとかこんなあの一瞬聞くとあれライフサイエンスなのかなって思うようなものがあるんですけどちゃんとこれもあの 医学、バイオメディカルの世界でもこういう技術を使った論文というものが書かれてるんですね。なのでメッシュタームにこういうもの追加されていてでこれにあの興味ある研究者はこういったキーワードで検索をして文献を見つけることができるようになっています。で今年削除されたのはこういったものがありますということですね。 でもうあの来年、2021年のメッシュターブのリストっていうの も, もう作られていまして、これはもう来月、10月頃に決定されますが、現時点ではその候補がこういうふうになりますよっていうのを実際に見ることができますで。ここのページに行くと確認することができますので、興味のある方はちょっとこれで試してみるといいんじゃないかなと思います。はいでえー、とそのメッシュ、ちょっと見てみましょう。 でえっと、従来のページですと、ここの辺に書いてありますとで。新しいページですと、ここですね。ここをクリックすると、メッシュタームを閲覧できるページに遷移します。はい、でこれ試してみましょうね、少し、はい。このページに行くためには、これを押せばいいけ。よし。こんな感じですね。でここに、さ、えっき、と、ほどのように、例えば、s a r s c とかって入れてみますと、こんな感じでもう入れてると、 その入れてるそばからこれに関連するいろんな文字が出てくるんですねこう候補としてでこんな感じで入れてみるとどんな結果が出てるかというとこんな感じですねでこれを見るとちょっとこれはまだ非常に新しい言葉ですのであの正式なメッシュタームとしては実は登録されていませんですのでこう見ていくと関連する語はたくさん出てくるんですけどもまだあのメッシュタームの正式な語彙ではないんですね あれというのはこれなんですけれどもこれがサプリメンタリーコンセプトということでこれは補助的な形でこれからもしかすると追加あの正式な名刺タームとして追加されるかもしれないというような状態になっていますですので今回はちょっとそれを、えー、とやめて、えー、とここの文献の先ほどの結果に戻りますけれどもここに行ってこれがなかったので今度こコロナウイルスのインフェクションズということでやってみたいと思います ここに入れてみましょうねこんな感じでもあのリストアップされるんですねこんな感じでできますでこれを見るとほらこれがその階層構造です上から Disease category, Infections, Vibs バイラスィス事実という感じでだんだんだんだんこう概念がより細かくなってますよねでさらにこのコロナウイルスインフェクションズのよりも細かい概念としてこうやって書いてあるわけですでこういう形で今自分が見ているメッシュタームがどんな概念の中の構造の中に位置しているかっていうのを確認しながらあの思い当ての概念を見つけることができますでここからどういうふうに文献を検索するかなんですけども、まあ、例えばこの特にこの コロナバイラスインフェクションズに特化したというかそれをメインに述べている論文を見てみたいなという場合はここにこうやってメジャートピックというところをクリックしますでこれについて検索したいなと思ったらその後ここにこれをこういプッシュしてでここのサーチパブメドというところをやるとここで文献検索が始まってこんな感じなんですねこうすると先ほど の, あのメッシュタームが一つ一つの文献情報にリストアップでキーワードをついてましたけども あそこのキーワードにこのコロナワイルスインフェクションズって書かれているものだけがこうやってリストアップされるんです。なので、これですと、もう人が見て確認した上でつけてますから、あの一番最初に見た s a r s の、SARS、コブ2みたいな間違った検索結果はないんですね。なので、こういう意味で非常に信頼できる検索結果を得ることができますので、ぜひお試しいただければと思います。はい、よろしいですかね。であともう一つここで紹介したいんですけど、メッシュオンデマンドっていうのがあります。 これ、今回初めて紹介するんですけど、これ何かと言いますと、このメッシュオンデマンドっていうサービスの、このでっかいこの四角い箱に、適当に自分 の, あの興味ある文献 の, あの一部をポンって貼るんですね。コピペします。で、コピペして、サーチってやると、その文献あの、コピペしたテキストの中にヒットするメッシュタームを全部上げてくれるんですね。こんな感じで、これ、あのサーチをした後の結果の例なんですけども、最初に何もないテキストをペタッと貼った後にサーチを押すると、 こんな感じでこのテキストの中にあるメッシュタームに該当する概念と思われる部分が全部ハイライトされてそれがここにリストアップされてるんですねですのでこれから何かこう読みたいなっていう文献とかが一部まだその論文ではなかったりとかいろんな記事とかありますよねあのウェブ上の記事などがあってそれをペタッと こ, こに貼ってサーチってやるとそこにどういった概念があるかっていうことがメッシュタームとしてリストアップされるっていうサービスになってますのでこれも 一度お試はい。で、あとこれまでずっと NCBI の提供しているパブメドの紹介をしてきましたけれども、実はこのヨーロッパにも同じようなサービスがあるんですね。で、これを少し紹介したいと思います。これ、ヨーロッパ PMC というサービスで、これはパブメドと同じような文献検索サービスなんですけれども、これがパブメドと何が違うかといいますと、 検索対何が違うかというてここに書かれているんですけども、はい、ここで見ると、えっと、例えば、パブメドはあの皆さんご存知の通り、検索対象が文献の、まあ、アブストラクトだけですけどね。えっと、NCBI の提供するサービスとして、あのフルペーパー、全文、論文の本文まで全部含めた、 あの情報を検索できるサービスとしては PMC というのがありますね、パウメドセントラルでこれらは別々になってますので、どちらかを検索するにはそれぞれ別々のところに行かなくてはいけないんですけども、このヨーロッパ PMC に行くと、このパウメドに入っているアブストラクト全部と PMC、パウメドセントラルに入っているフルペーパー全部を1つの検索で行うことができるというのは特徴になってます。でその他に、えーと ヨーロッパの EU 関係が多いと思うんですけどもパテンツですとかそのいくつかここに書いてあるような他の文献も合わせて検索できるというのが特徴になっていますただあのここにはメッシュはないんですよねやっぱりメッシュはメドラインの特徴ですからここで検索する場合はメッシュでの検索はできませんその代わりこういった形で、えー、とパウメドでは検索できない文献も合わせて検索対象になっているというところが違いになっています それで、えーと、さらにもう一つの特徴として、あの先ほどあのメッシュオンデマンドってい う, あのいうサービス を, 提供をあの紹介しましたけれどもヨーロッパ PMC ではそれとは違ってこの一つ一つの文献について例えばジーンオントロジーとかそのジーンズプロテインズみたいな感じであのたくさんこれのライフサイエンスに関連する辞書が 提供されていますが、その辞書に自動的にヒットさせて、この論文の中でどういった語が使われているかということをそれぞれの辞書にことにリストアップするっていうサービスがついています。で、これもあのちょっと名種にのあのメッシュオンデマンドに似たようなサービスなんですけども、これもあの興味がある場合はあのご利用いただければと思います。ただこのパテントというかその著作権の関係で、これらがちゃんと 表示されない論文も残念なながらあるんですよね。なので全てではないんですけれどもいくつか の, あのオープンアクセスの論文ですとちゃんとこういう意味でさまざまな概念が自動的に機械的にハイライトされるというサービスが PMC ヨーロッパ PMC では提供されています、はい、だいたいこれでパブメドメドラインやあのその他のサービスについて の, あのご紹介を終えたいと思いますよろしいですかね では、えーと、続いて、こちらの、えー、と DBCS ・ライフサイエンス統合データベースセンターから提供されている文献関連のサービスについてご紹介したいと思います。では、最初にアリーからですね、はい。このアリーですけれども、まずどんなことをするかというと、 もう皆さんご存知だと思うんですけれどもライイフサイエンス系ののの論文の中にには非常に多くの略語が使われていますでこの略語もちろんご自身の研究分野専門分野であれば略語を見るだけですぐにその意味がわかると思うんですけれども、まあ、初めてこの分野に入ってこれから勉強しようかなっていう時ですとかあの共同研究等をしながらちょっと隣の分野の論文を読みたいっていう時にたくさん略語が出てきて果たしてそれがどんな意味なのかすぐにわかんないっていうことが あるんじゃなないいかなと思いますでここに書かれているこのタグクラウドなんですけれどもこれは何かと言いますとこの大きさがその出現数を表していますでこれはパウメド全部を見た中でどういった略語がどれだけ多く出ているかっていうものを簡単に見られるようになってましてこの CI とか c t とか MRI とか PCR とかこういったものが非常に多く使われているっていうことが分かりますこここういううい形で、まあこの辺をこうやってあの 大きい字になっているものはすぐにまあごあのわかるかなと思うんですけど、ただ一つ問題なのはここに書いてあります。こういった形でえっ、ー、と、ね、多くの多義語と類義語があるんですね。なので一つの略語であってもいろんな意味であったりとか、あとは同じあ一つの意味であっても複数の略語がついていたりということが起きています。なのでちょっとこれだけであの混乱してしまうっていうことがあるんですね。 でしかもあの先ほどご紹介しましたけれどもパウベノミーはもう1日3000歩以上が追加されていてもう非常に多くの略語がもうどんどん生まれてるんです、ね、なのでこの略語を全部頭の中に入れることはまあ到底できませんでちょっと調べてみるとだいその頻度が10件以上のものだけでも9万件もあるんですね略語がなので本当にもう1つの辞書を作るだけでも大変なことになってしまうぐらいの数になってます でそのまあ略語辞書とかっていうのを書籍であの提供するっていうこともま あ, あると思うんですけどもこんな感じで非常に多くの新しい略語がどんどん作られているのでなかなかこう書籍で提供するっていうことも難しいんじゃないかなと思うわけですなのでまあ本当に簡単にすぐにこうねネットワークインターネットを使ってあの調べることができればいいんじゃないかなとで分かるといいなと思うことをあのサービスにできるかと。 ということで考えてできたのがこのアリーというサービスになっています。はい、アリーがお手伝いしますよっていうことで書いてありますね。はい、でこれがアリーです。特徴ここに書いてあります。で、あのせっかく日本の機関が提供しているサービスなので、英語での説明だけではなくて日本語の訳も出してます。もちろん全部ではないんですけれども、順番にこの出現頻度の高い順にえ順番に日本語をつけてますので。 ヒットするあの略語がそれなりにメジャーなものであれば大体日本語の訳もついているような形になっています。で、あと、まあ、その略語がどういう分野で使われているかっていうものも表示しますよと。そして、まあ、その略語が一番最初に使われた論文はどれですかっていうのもあの合わせて表示します。そしてあともう一つの特徴として、その ある自分がこれから調べている略語が使われている論文中に一緒に出てきている他の略語も表示する形になってますので例えばこれから自分が調べたい略語が仮にあまりよくわからない略語だったとしてもここでついている他の略語ですよねそれがもし自分のなじみのある略語ですとあもしかしたらこれはこの分野 の, あの略語だから。 ここの論文を読めばわかるかるもしれないということうでそのあ自分がこれから探したい略語を見つけるためのなんいうかなこう道しるべみたいな形になっているのがこの狂気略語というものになっています。これはちょっとこれから実際に見た方が早いと思うので見ていきたいと思います。はい、でここで、まあ、実際に試してみましょうということで、はい、ここをクリックします、はい。これ SPF という略語ですね。 この SPF という略語なんですけどもこれはもう多義語の例なんですねこの SPF という単語あ略語は非常にたくさん使われていてしかもいろんな意味で使われていますこれを見てみますとえ一番多く使われているのはスペシフィックファスデンフリーの意味での SPF 続いて S フェイズフラクションで3番目がサンプロテクションファクターという意味になってますあのよく日焼け止めのクリームに書いてある SPF はこの3番目の意味なんですね で他にもこんな、えっと、ライフサイエンスの分野ではこのサンプロテクションファクターという意味の SPF よりもスフェイズフラクションですとかスペシフィック発電フリーという意味で の, あの SPF の方が文献中にはよく使われているということが分かりますで SPF というのは時々あのスーパーに行って豚肉とかのところに SPF って書いてあるときがあるんですけどもご存知ですかこれねあのこれの意味は特定病原体除去っていう 特定 の, あの、この意味の通りなんですけども、こきれいにと病原体を取ってある肉ですよということなんですね。で、これがこの主な研究分野 で, で、これを見ると、このスペシフィックパスジェンフリーという意味での SPF は獣医学ですし、エスペイズフラクションの SPF は、まあ、ネオプラズム使用に関連する研究で使われてますし、サンプロテクションファクターは皮膚科学で使われてますよということがわかります。でさらに、この、 狂気略語っていうのを見ていくとこんな感じでいろいろとなある中で例えばこのサンプロテクションファクターの SPF と一緒に使われているのはこういう UV ですとか UVR っていう形でこれを見れば「ああそうか」ってわかりますよねこのあ UV に関連する SPF はサンプロテクションファクターなんだなっていうのが分かるという意味でこの狂気略語を見て自分が探している略語の意味をこう特定するための道しるべになっているというのがこういうことで説明しました。 で、それが最初にどうやって使えてるかっていうのがここに書いてあるわけですね。このサンプロテクションファクターという略語を SPF として使った最初の論文が1968年のこの文献ですよってことがわかります。はい、いいですかね。こんな感じで簡単に略語の意味を調べることができます。で、さらにここをクリックしていただくと、まあ、より詳しく書いてありまして、 これがあの最初の論文に限らず SPF をサンプロテクションファクターという意味で使っている論文のリストになっていますただこれはあの具体的にこう明らかに文献の中にその両方書いてある場合のものなんですねこれもここに見ていただくとここに SPFSPFSPF っ, SPF って書いてあってここにサンプロテクションファクターって書いてありますよねこんな感じで 両方、その略語とその実際の意味のセットがこう書かれているものだけがヒットしてますので、この SPF だけが書いてある論文はヒットしません。なので、それだけは注意していただくとして、ただこういう形で書いてある論文のリストは全部見ることができるようになっています。はい、でさらに、ここに行くと、この SPF っていう略語が展開系のバリエーションでこんなあるんですね。論文を見ていくと、 サンプロテクションファクターって書いてあったり、ここが大文字になったり、一部があのファクターズになったりとか、こんな一般ですね、これが全部 SPF という意味で書かれたりするので、なかなか大変ですよね、文文の書いてる人たちもね、これあんまり気にせず書いてると思うんですけど、こういう感じで、あの、一筋縄ではいかないっていうのが、あのテキスト処理 の, なあの難しいところになってます。はい、いいですか、どあり。えー、っと、戻ります。 皆さん試してみました自分のこう手元で。ちょっと試してみてくださいね。いろいろ。他にも、あの、最新の、本当に毎月毎月これ更新してるんで、えっと、ここに書いてありますけど、えー、はい。で、あ、これちょっと、その前に、今どういうふうにやってるかっていうのを説明しておきます。これは人が見てるわけではないんですね。あの、プログラムを用いています。こういう感じで、アブストラクトを与えると、そのプログラムは、 この括弧の中に略語があってその手前にその意味が書いてあるっていうことを道しるべ手がかりにしながらこう抽出してデータベースに入れていますそしてその後にああいうあの今一つ前に説明しましたけれどもいろんなバリエーションを一つ の, あの意味のものだろうというふうに判断して固めてでそれをデータベースで検索できるように提供していますなので、ま、中には間違いもあるんですけれども大体あのうまくいってることが多い かなと思っていますもし何かおかしい例がありましたらあのご連絡いただければと思います。はい、でこんな感じですね3000万件あります論文は。その中でパウメドに含まれているあの全部のペア先ほどは10件以上ってやりましたけど10件以上なくて1件以上の全てのペアを数えてみると大体2480万ペアマンですねあの略語とその展開系のペアの数がで。これはもちろん重複があるんで。 重複を除いた場合でユニークの数にしても419万も万ペアがあります。でこれが全部あの検索できるようになっています。なので、例えばここをこうやって検索するとですね、この数が今何件かっていうのがわかるんですね。こんな感じで。これ今数えてます。ちょっと待ってくださいね。こ, れこんなふうに出てくるんですね。これ、あの後で説明しますけど、これも RDF っていうデータを 用いて検索した結果でですこんな感じで今これはあのある時点での結果なんですけどいつでもこの URL にアクセスしていただくとその時点でアリーが検索できるペアの数が出てくるようになってますのであの時あるごとにこう試してみていただくとあまた増えたなっていうのがわかるんじゃないかなと思いますで次これですねで発展的な利用ということでこのアリーのデータベースですけども丸ごとダウンロードできますので今 b c l s が提供しているサービスだとちょっと使いにくいよとか分かりにくいなと思った方はこのデータベースのデータそのもの丸ごとデータベースをダウンロードして自分で分かりやすいよりかっこいいとか見やすいサービスに入れていただくということも自由にできますでそれからえと先ほど の, その RDF ですね RDF を検索するための検索言語としてスパークルっというのがあるんですけどもこのスパークルという言語で検索した結果がさっきの声なんですね こ れ, これがこのスパークルっていう問い合わせ言語です。でこれを使って検索した結果がここに出てくるんですね。でこれは何をしているかっていうとさっきあの説明してましたけどもあのアリーに入っているペアの数を数えてるんですね。数がこう248万件ありますっていうのこうやって分かるようになってます。こういう形であのウェブのこっちのこのサービスだとできない検索もこっちのスパークルっていう言語を使うとできるようになってますので。 あの興味ある方はこれいろいろと試してみるといいんじゃないかなと思います。はいどうですかね大丈夫ですか。はいでこうやって検索しましあの見てくださいと。であと統合テレビ先ほど紹介しましたけど統合テレビでもアリーの紹介をしてますのでぜひこちらよく 今, 今日の説明で分からなかったとかあれどう言ってたっけなと思った場合はこちらにアクセスしていただければと思います。 でさっきちょっと言いましたけど、あの毎月更新してんです、これ、あの文献、毎月、あの 3, 毎日3000件で1、1か月になると何万件も増えちゃいますので、えーと、略語もたくさん増えてます、ですので、毎月新しいデータが追加されていますので、えー、とあれ、今までなかったなと思ったものでも、次の月になると、ちゃんと検索できるようになっていると思いますので、えーと、お試しいただければと思います。はい でこのスパークルでできる例としてここに書きましたけどこんなこともできちゃいますよっていうことですねはいこんな感じで研究分野がウイルス学である文献中に出現する略語のリストを多い順に見たいなっていうのはえと、ー、つも見ているこのこちらではできないですけどもこのスパークルっていう RDF を検索する問い合わせ言語を使うとできてしまいますこんな感じですね こんな感じで出てくるんですね、はい、でこれがそのプログラムですこんな感じで書くと自分の知りたい情報をここに見ることができるようになっていますスパークルについての説明は今日はしないんですけれどももし興味ある方はいろいろなあの文献がありますので検索してみていただければと思いますあとはあの DBCS が提供しているあと NBDC と共同でやってますけれども RDF 講習会っていうのがありますので そちらにご参加いただくと、よし、で、あと、このスパークルを使うとこんなこともできちゃうよっていう例がここに書いてあります。はい、ユニプロット、皆さんご存知ですかあの、タンパク質の非常に国際的に世界的に使われているデータベースですけれども、このユニプロットもスパークル の, あの検索ができるようなインターフェースを提供しています。で この s p a r ルっというあのプログラム言語、問い合わせ言語を使うと、複数のそういう RDF のデータベースを横断的に検索することが簡単にできちゃうんですね。なので、これを見ていただくと、これがこの、えー、と実際のユニプロットの s p a r ルエンドポイントっていう、その s p a r q で検索できるインターフェースに問い合わせをした結果なんですけども、これをちょっと時間かかるかな。あ、出てきます。こんな感じで。 ユニプロットはあの SIB というあのスイス の, ねあの機関が提供していますけれどもその中にこういう日本語の表示も埋め込んで結果が出すことができてしまうんですねでこれは何をしているかというと こ, こ, にえとこれがプログラムなんですこんな感じでユニプロットのえとインターフェースの中にアリーの検索部分を埋め込んでいるんですね埋め込んでその結果とユニプロットのデータを がこんな感じの検索も簡単にできるのが r g i f とスパークルのいいところなんですね。なのでこの辺、ぜひ興味ある方はどんどんと深く追求していただけるといいかなと思います。で、戻ります。はい、いいですかアリーはこれで一旦終わります。じゃあ次、インミックスズいきますね。 イメクスはどんなサービスでしょうか、はい、英文 作, ん英作文中に出くわす悩みありますかありますよね。僕はこんな悩みがいっぱいあります。あの例えば前、前置詞、前置詞わかんないですよね、よくね。WithAssociated <笑>は With、まあ、かなみたいなすぐわかるかもしれないんですけども、いろいろと自分で論文で英語を書いていくと、この前置詞何が良かったかなみたいなのすぐに出てこないもの、たくさんあるんじゃないかなと思います。あと こういういン酸化みたいなこのちょっと分かりにくい英単語の綴りっていうのがうろ覚えだったりするときに、うん、フォースの続きは何だったかなとかあると思うんですねあと福祉文献でいろいろと単にアソシエーでッドウィズだけじゃなくてとても強く関連してるとかちょっと関連してるよみたいに書きたいときにどんな福祉を使うといいのかなとかいろいろあると思うんですねでこれらについて簡単に調べたいなっていうときに使えるサービスがこのインメクセルなんですね。はい で、これを見てみます。特徴はこの3つ。えー、と高速ですよってことと、簡単ですよで、便利ですよってことで、まあ、ここで説明するより、やっぱりこれも試した方が早いんで、ぜひ試してみましょう。これ、あのー、本当に皆さん手元にもうパソコンがあるんで、その場でやってみてくださいね。ここに、えー、とどっからいこうか。まずこの辺から。はい、開きます。どう dbclsjp の i M はい出てきますで、ここに例えばこう is associated みたいな書くとこう出てくるんですねもうねはいこんな感じでアソシエーテッドとこれは with が一番多いよってのがわかりますで、この頻度っていうのはこれが本当に is associatedwith っていう表現が あのパウメドの全体で何件何回使われているかっていう数なんですねなので is associated with っていう表現フレーズはここに書いてある通りえっ、ー、と55万723件あるんですね、はい、で例えばこれについて実際じゃあメドラインパウメドの中でどんなふうに使われてるかっていうのを見たいときはこの、えー、と プ, ルアプルダウンメニューの中のパウメドセンテンスっていうところを見ていただくと こうクリックすると、あれ、うまくいかなかったですね。もう一回やってみよう。もしかしたら、調子が悪いのかもしれませんけども、これをここにして、ポチッとやってから、ここに検索をしてみると、あ、今度はまずいきましたね。よかった。はい、こんな感じで、ちょっと時間かかるんですけども、えっ、ー、と、 ニズアソシエーテッドウィズっていうのも55万件も使われてるので検索時間かかっちゃいますがここで、えー、と実際のこういう感じで文献の中でどう使われてるかっていうセンテンスを全部見ることができますでさらにちょっとね先ほど最初に出てきたこっちの LSD 狂気リストってやつなんですけどこれはあのライフサイエンスディクショナリーってありますよねこれ使ってる方も多いと思うんですけども こういう形で、その is associated with の前後にはどんな文が来てるかっていう、のライフサインスディクショナリーが提供しているコーパスを簡単に見ることもできるようになっています。これ使ってる方が多いのかなと思うんで、こちらへも簡単にあの遷移できますよっていうところですね。はい。で、他にえと紹介したいのは、この、えっ、ー、と、ここですね。ちょっと難しい使い方の他に、あのー、一つの単語を使ってると、 その単語をいつも同じように使っちゃっててなんかあの変わり場合ないなっていう時に同じ意味で別の表現ないかなとかっていうのを知りたいと思うことあると思うんですね。でそれを知るヒントになるのがこのサービスでこっちのマッチではなくて関連語っていう方を見るとこんな感じで UNNOWN っていう単語と同じようなコンテキスト文脈で論文中で使われている他の単語を見ることができます。必ずしもこれ同意語ではないとは思うんですけども こうヒントになると思うんですね。アンノウンのかに、うん、そか、アンデファインドとか、アンクリアとか、アンサートンとかあるから、うん、僕の今度のこの論文の中では、アンサートンを使おうかなとかっていうふうになると思うんですねで。こんな感じで、あの、論文のこの自分のボキャブラリーを広げるヒントになるんじゃないかなと思うので、これもぜひご利用いただければと思います。で、あともう一つちょっと、えっ、ー、と、えー、と紹介したい部分、機能としては、ここを、フィルターを表示。 こんなのがあって、でこれはあの副詞ですよね。さっきあのこんな悩みがありませんかっていうときにあの副詞を選べたい、どんな副詞が使われているかを調べたいというときがあると書きましたけれども、それはこうやってやるんですね。これを使うとこんな感じで、あのわずコラレーテッドウィズっていう表現がありますけれども、このわずコラレーテッドウィズのわずとコラレーテッドの間にはどんな副詞が使われているかっていうのを簡単に見ることができます。 これもまあ頻度上に並んでますけども、えー、例えばここで言うと、ポジティブリーとか、シグニフィカントリーとか、ネガティブリーとか、こういうのがどんどん書いてあって、まあ、あのすぐに思いつかなくても、この中のリストを見ながら、あ、わかった、これだみたいなのがヒントとして得られるんじゃないかなと思うので、この機能もぜひ使っていただければと思います。よろしいですかえ、うん、はい、えー、どこだっけ戻ります。 はい、ここにいろいろ書いてますけど、こんな感じですね。はい、資料を見るって確認していただくことも良いと思いますし、あと、統合テレビもありますよというのはこれから説明しますと。であと、あのこれもまあ発展的な利用ということで少し紹介したいと思うんですけれども、このサービス自体をあの別のまあブログとかご自身のサービス、あのウェブページの中に埋め込むことができるんですね。これ、まあの JSONP という方法で提供できるんですけど、これ、なんだか、何言ってるのさっぱりわかんないという方は、そのまま聞き飛ばしていただいていいんですけども、これ、わかる方は、これを使って、この機能を使うと、i ン e x e l の機能を自分のウェブサービスに入れ込むこともできますので、ご興味ある方は、ここのリンクを参照していただければと思います。はい、で、こんな感じですね。こう、検索すると、このサービスヒットしますよ、はい。チュートリアルあります。 ちょっと聞き逃したり忘れてしまったときは統合テレビをご確認いただければと思いますよろしいですかねいいですか大丈夫ですかはい行きますよ次はコリルですはいコリルこれは何でしょうか、はい、これもこんなあのー、疑問とか気持ち頭の中に浮かんだことはないですか文献見てたと でこの文献についてあの他の文献著者からはこの文献についてどんなことがコメントされてるのかなとかこの文献を引用した場合には他にもどんな文献をたくさん皆さん他の研究者の方は引用してるのか調べたいなとかあとは、まあ、英語で書くんだからこのある論文自分がこれから引用したい論文があった時にその論文を引用してコメントしてる論英語としての表現はどんなものが適切なんだろうとかっていうのを。 簡単に 知, られた知ることができたらいいかなと思うんですけども、そういうことができるといいなと思いつつ、思いながら作っているのがこのコリルっていうサービスなんですね。はい、これがお手伝いします。はい。ここにポイントが書いてあります。特定の論文について引用記述を検索しますとか、まあ、いろいろ書いてますけども、これも実際に使いながら説明した方がいいんじゃないかなと思います。で、現在、まあ、検索できる対象として、 あのこれ、実際にその引用している論文中 の, あのセンテンスを見てますので、本文がないといけないんですね、なので、アブストラクトだけでは取れないので、その本文を取るために、PMC、先ほど紹介しましたパウメドセントラルですよね、パウメドセントラルの再利用が可能なオープンアクセスサブセットっていうのがダウンロードできるんですが、そのオープンアクセスサブセットに入っている論文の本文全部を、 あの取得してその中にそういう引用している部分を機械的に全部抽出してでそれからこのコリルのデータベースを構築していますですので、えー、と現在検索できるのはその、えー、と引用される側はパブメイドの ID さえあればいいので、えー、とあの245万件ですね245万件があの論文をそのある特定の論文を引用している側の論文の数です でそれは PMC のオープンアクセスサブセット全体の約 85% で、引用される側はあのパーメイド ID さえついてればいいので、それは1185万件ありますということで、パーメイド全体の3000万件のうちの約3分の1強ですね、が引用される側としてコリルに収められています。で最新のこのコリルのデータは、今年の8月に作られたものです。これはあの年に2、3回更新しています。 でえー、とこれを実際にこれ図で説明するとこんな感じです、はい、まずここに何かしらの引用される論文がありますこれがこれから自分が興味あってこの引用したいなと思っている論文だと思ってくださいでこれをコリルに入れますでそうするとこの、えー、と論文を引用しているこういう別の論文がずらずらと出てくるんですねで特にその論文の中のどのセンテンスでどうやってこの論文を引用しているかっていう記述も 確認することができます。でさらにこの自分が興 味, して興味があってこれから引用したい論文がありますとでそれを引用している論文がいっぱいありますとでその論文たちはこの自分が興味ある論文の他にもどんな論文を引用しているかっていうのもクリルで検索することができます。ですのでこの論文とこの論文は多くの論文からいつも同じように 引用されているから多分関連が深いんだろうというのが分かりますよね。なので、あの例えば自分の研究これから新しい研究分野であの研究していきたいというときに、あのレビュー論文とか読むのももちろん大事だと思うんですけども、こういうあのコリルのサービスを使って、あこのコミュニティではいつもこの論文を見たならばこっちもみんな引用してんだなっていうのが分かるんですね。なので、あのこれから自分が論文書いて引用論文を見つけるときに。 漏れがないようにするっていう意味でも、このサービスが使えるんじゃないかなと思うんですね。この論文まだチェックしてなかったなみたいなのがあったら、これも読もうっていうことになると思うんですねで。こういう形で使っていただくといいかなと思っています。はい。で、サービスはこんな感じですと。これもちょっと使ってみましょう。こんな感じで出てきます。で、これはジェンバンクの論文ですと。で、これが引用される側です。 でこの引用される側の論文を引用している論文のリストがここにバーッと出てきてでさらにここにその実際のこの本文の中のどういう形でこの全バンクの論文を引用して書いているかっていうのがこう書いてわかるんですねこのハイライトで83って書いているのがこの全バンクの論文の番号になっていますこういう形で実際に引用している文を簡単に調べることができますでこれはあの初期設定ではあの出版された新しいもの順なんですけども これを例えば最低と倍という形で、この引用数の多い順とかで見ることもできます。で、さらにこの左側のこの関連論文というのが、先ほど説明しました、この共に引用されているっていう論文です。この部分ですね。こ の, この論文のリストがここに入ってますね、関連論文。なので、全、えー、バンクの論文を引用する論文は、大体この。 ブラストの論文とかギャップドブラストの論文も合わせて引用していることが多いですよということですね。まあ、この辺、これだけメジャーだとあんまり問題ないかと思うんですけど、ちょっとあの新しい研究分野だとここの見て、まだ自分が読んでない論文があったらここで見つけて読んでみるといいんじゃないかなと思います。はい。えっ、ー、と、コリルはだいたいこんな感じですかね。えっ、ー、と、入れますとこれがこんな感じで、今説明した通りですね。 えーっとそっかね、最初に何から始めるといいかというところですね、ここに、えー、っと2つあります。1つは、ここに直接もう自分がこの引用したい論文のパウメイド ID を入れるということで検索が始まりますし、あるいはまだそのパウメイド ID がよくわからない場合は、具体的にはそのパウイドに入れるキーワードを入れることもできるんですね。なので、ここでこうやって例えばこの例がありますけど、この検索キーワードをここに入れて、サーチってやると、 ここにパウメドの検索結果がこう出るようになってますので、この中で自分の興味あるこれから引用したいという論文が見つかれば、それをこうやってクリックすると、ここにこれが出てきて、で、同じようにこの論文を引用している論文のリストが出てきますという感じですね。で、それと同じように共引用、ともに引用されている論文はこれですよというのが簡単にわかるようになっています。 で、これ、ここにスパークルクエリを表示って書いてあるんですけど、これ実は裏側で全部、この先ほど説明している RDF の問い合わせ言語のスパークルで動いてるんですね。こんな感じで。はい、でこういうサービス、すべて、これではスパークルだけで検索が行われています。ので、ご参考になっていただければと思います。発展的な使い方としてそういうことです。あと、同じようにこのデータも丸ごとダウンロードできますので、興味ある方はご参照いただければと思います。はい。いいですか で、コリルについての、えっ、ー、と、統合テレビもありますので、ご参考になさってください。はーい。大体以上ですね。はい。終わります。どうもありがとうございました。